はい、皆さんこんにちは、い、さんんこにちですえ今回はポケットストーブのごとくについて考えようと思いますこの上の部分がねちょうどいい網になると幅がぴったりなのでこう乗ります今度はこれですねエスビットのミディアム、えー、こっちもねちょっとこうその前回の時に使えるごとくやってみようかなと思いますえー、と候補はこれですね万能トレー商用水切り網 えー、では切る上でこれをニッパーでやるとねちょっと辛いんでねえこういうのを使いますキャンドゥで見つけてきたねえ家庭用の大型ニッパー330円えー切断能力約 3mm まで切れますよということでねま言うことないですね直径 3mm だったら切れますよと使用できる洗剤はアルミ銅を 軟鉄です、えー、板金の切断や焼き入れした洗剤の切断はあんまりできませんよと。であまり強い力でやると刃の噛み合わせにズレが出るので注意してくださいねというようなことが書いてあります。はいえー、これがね330円で買えるということ自体がね、えー、素晴らしいなと思いました。こういう感じですね。あの何の申し分もないというかよくこれ330円で出したなっていう。 まあそんな感じですこれ使えばね簡単ですね、えー、この辺からバシッと切りますいきますよこうですね、切りますはい、簡単ですはい、簡単ですでここ全部切らないといけないので ここを全部切ったら、えー、ここに入りますもんね特に連続してる部分はサクサクと切っちゃいましょうはい切れましたあそうかそうかびっくりした今 端を切ってないので、なんで落ちたんだって今思ったんですけど、そうですね、こういう風に切ったんですね。はい。これね、切りました。で、え、置いてみますと、あ、こっちですね。置いてみますと、おぉ、ぴったりじゃないですか<笑>。当然なんですけどね。あとはよく見ると、こういう感じですもんね。この、上と下は、 余ってますね。余ってる感じですね。ギリギリ入れてやって、上と下が一本ずつ余ってる感じ。なので、ここで切りましょうかね。これ引っ張ったら外れるんですけど、多分思いっきり力入れて。から、力入れてこう引っ張った時に、他の部分も外れると嫌なので、切った方がまあ、無難かなっていう感じですね。か、切らずに曲げてやるか。 だけど、切らずに曲げてもこれ使い道ないですもんね。ということで、切りましょうます。まずは、はい、ここを切ってみました。こうなりますよね。そうですよね。まあ、想定通りですよね、これはね。で、この S ビットの場合は、ウィンドスクリーンついてるので、もともと。こういうね、ちょっとした風よく、奥側だけなんですけど。 まあけどそれも干渉しないので特に問題なさそうですねはいまあこれやっぱりどう考えても必要ないので切っちゃっていいですねということでここ切りますはいはい切っちゃいますであとで曲げましょう先に曲げた方がいいかなそうですねちょっと曲げ方を失敗すると こっちを使いたくなるかもしれないので先に曲げてみましょう こ, なこれでいいかなまあいいでしょうおそらくちょっとこのあたりはね下手するとプチって外れちゃうんですけどね、こんな感じであ、うまくいきましたねあ、うまくいきましたまあ軽いね溶接っていうか そんな感じだと思うので下手したらねこんな風に曲げると折れちゃうと思うんですけど折れ外れちゃうと思うんですけどなるべく外れないように、えー、ゆっくりとね手の感覚を大事にしながらいけましたねはいいけましたそうするとこれはこうでいい感じいい感じです 端っこがね、もう本当にこの線のとこですけどね、いい感じです。もうちょっと内側に向けてもいいけどね、まあ、上から入れやすいのでこれにしましょう。ということは、ここはね、ちょっと余裕があるけど、ここで曲げてちょうどいい感じになると思うので、これももうそのまま曲げちゃいましょう。えー、このギリギリ曲げるとね、多分ね、本当に溶接が外れちゃうので、ギリギリじゃないとこを持って、 こういう感じですねこういうい感じですねちょっと内側に向けてもよさげなのでこれぐらいでこっちもギリギリじゃないところを持った上でよいしょもう手でそのままいきますけどね、えー、ラジオペンチ使わずにこれぐらいいけました両方ともいけました あとでね、ここね、やすってやらないとね、ちょっとトゲトゲしてますから。ではめてみます。はめてみます。いきますよ。おぉ。<笑>何を喜んでるんだっていうね。はい、これぐらい。ちょっとね、えぇ、どうかな、4ミリぐらいは余裕があるので前後します。で横には、まあ、1ミリぐらいね、動くぐらい。 ね。ほぼぴったり。という感じで、できました。はい。ということは、収納するときも、こんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。いいですね。いいですね。まあですね。この場合、爪がね、 えー、2mm は上に出てますからねこの横に渡した針金の上端よりも上に 2mm ぐらいは出てますもしかしたら 2.5 ぐらい出てるかもしれません、まあ、そういう意味ではね、えー、この爪よりも幅の広いものを乗せる場合はね結局爪の上に乗っかってるんだってここには乗ってないんですけど、まあ、この両方の爪よりも狭いもののちっちゃいもの、まあ、そういうものよくある、まあ、ありますよね 乗せる場合にはこの上に乗るということでとってもいいと思いますあっという間にできましたはいあとはやすりでやすっておきますはいえーまあこのねエスビッドミディアもを使ってる人が一体どのぐらいいるのかというとね<笑>すごく限られた人な気がするのであれなんですけどやするシーンはねもう一つの方 ちっちゃい方のポトトストーブではちょっとカメラ回してなかったんでね撮ってなかったんですけどまあ地味にこうやってやするだけですよ。 ううい太いやつで荒削りをしてで中くらいのやつでこのまあある程度細部を整えて整えてで最後の仕上げはもう本当に一番小さいやつもこれダイソーですよこれもダイソーですよもう全然100均で今のはね大丈夫ですから、まあ、いいの持ってる人はねそのいいのを使った方がいいんですけどね で, で、ましたお、いいですねあえてってやっぱ鉄なんでね熱してるとねそのうちこうえー、錆びてきたりねあの曲がってきたりねちょっとステンレスするのね弱いと思いますまあけど簡単に作れるんでまたあのダメになったらね作り直せばいいし元で110円なんでね、えー、とってもいいと思います こんな感じで出来上がりますじゃあちょっと実際にね燃料を使ってやってみましょうえー、適当にねやりますよアルコールとかを入れて満タンにね入れてるんですけどこうなるんですよねマッチっていうのは絶対ありますよね冬の朝は ガスライターっていうのはねちょっと不安定だしどうしてもねマッチの方が強いですよね。 手でやるとねちょっとこう炎とかやっぱ見えないのでねこういうなんかペンチみたいなものがあった方がいいですよねレザーマンとか持ってる人はねそういうのが一番いいですよねでフッカーを置いてこの部屋の気温がね 2.25 度 100cc だけちょっと沸かしてみましょうかついてますよねちょっとこ認 シェラーカップ持ってきちゃったらシェラーカップのね側面に沿ってねこう炎がね上に出てくるので本当はねシェラーカップはこういう時はあまり使いたくないんですけどこの部屋にシェラーカップしかなかったので今持ってきてしまいましたもう沸いてきましたね。本当に早いでですねで こんな風にね燃えてますのでシェラカップみたいにね底の面積が狭いものだってもこういうごとくがあればね簡単に湯を沸かすことができますしやっぱこう爪の部分がね飛び出てるので丸四角編みとかだとね網が傾いちゃうと、えー、シェラカップがね落ちたりとか、まあ、最悪中のものがこぼれたりとか。 まあ皆さんねいろいろ経験あると思うんですけど私もありますしねえそういう風な心配がいらないというのはね非常にいいんじゃないかなと思いますちょっと燃料追加する必要今はないんですけどまあさっきね言ったことをやってみますとえこんな風に網を持ち上げて置いてでその上に置けばね熱いものでもね危険がないので。 で固、えー、体のね燃料なんかを追加してで、えー、またのっけてのっけるとすればね火がついたまま燃料を追加できるっていうのはね大きいメリットじゃないかなと思います一度消えてからね追加しないといけないっていうとねで消えてからつけるまでの間がねまたどうしても湯が冷めちゃうしあるいはね完全に消えたと思って。 のに消えててなくてねあの危ない危険な目にあったりねいうのもありえますしあっもう消えましたということで湯もね完全に沸きましたのでね、まあ、今回はこれぐらいにしようと思いますあとねそうですね使い方としては例えばまあこいつをね、えー、こんな風にね置いてやることによってここに載せればね高さがね 少しこう持ち上がりますので 1cm ぐらい高くなりますのでね、まあ、横風にあおられて炎がねクッカーまで到達しないかなっていうふな時なんかはねこういうふな使い方もありかもしれませんまあこの五徳として使うっていうのが目的なんでねそれは副産物ですけどはいえー、と片付ける時なんですけどねまあどんなふうにするかなーってちょっとね 確認するとまあ、冷めた状態でね、えー、こういうのを外しましてね燃料なんかをね入れ取ってやった方がね、えー、便利だと思うので私の場合はねこういうものもセットしてますけどで、えー、ここにぴったりはまりますねここ 1.91.9 でね長さを切ったのでこの高さ 2cm のギリギリねはみ出さない感じなので。 下からね触っても、えー、当たることはありませんでこの状態でね、えー、例えばこういうものこれダイソーのねポケティケースハンプカラビナ付きですけど110円でしたねでこういうものにね入れてやればまあ、安くね手に入るので、えー、専用ケースねどうしても1000円から2500円ぐらいかなしますので安くあげたいなっていう場合はこんなのでもう十分じゃないかなと思いますね はい、この丸四角編みだとね、えー、幅がねこのポケストよりも大きいので収納する時にねどうしても網の方がね大きくなっちゃうんです。というデメリットがあったんですけど、まあ、こっちに変えることによってねよりぴったりフィットする形で収納できるので収納した時のサイズがねコンパクトで済むっていうのも一つのメリットですね。 僕もいい感じでね使えております、えー、こんな風にね温めた後のね紅茶コーヒーがね冷めないような鍋敷きじゃないんですけど、えー、カップ敷きにすることもできますねはい、えー、ということでね今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画いいなと思った方は高評価ボタンそしてチャンネル登録の方もよければお願いいたします